ブレンディズニーハイテンショントンチンカップライ時間のない方のためにハイライトでどうぞヒップアタックボールをキャッチ敵が次々と突っ込んでくるさあどうだこのままいけるかブレンあっという間に犬の山見逃せないプレーはリプレーで軽やかなランブレン抜けがけは許しませんさあピッチャーワインドアップ 手ちょっとワインドダウンだねスナップそしてハンドオフグローブの汚れをパパッと落としブラーム見事のまでにぺったんこバッター構えて打タたサードに転向立ちはだかるバットの列おいバットもイどこう素晴らしい走塁をリプレイでどうぞファーストへ猛ダッシュするもバットを踏んで滑りさらにもう一本 今度は口に加えてぐるっと回りさらにバットを加えて最後はバケツにダイブで見事セーフおっと激しいタックルが来たパンツがずり上がりそうだこちらではチアリーダも必死の応援ブラーム We goblamYesay o u doWe goblamHow about youBLAMBLAMBLAMBLAMBLAM Blam.、Yeah, Blam! 良い子は絶対真似するなよ See you next time on BLEM Welcome to b l a m ディズニーハイテンショントンチンカンプライああブレックファスト一番大切な食事だね砂糖に小麦粉におっとゴムのりなんか入れちゃうのこのレシピ予想不可能だ うんうん、うん、どうやら作っているのはおいしいここからは別のお話をタイトルはブレックファストの逆襲これもこのレシピのなせる技覚えとこう食べ物とは仲良くね、うん、このボール意外と丈夫だなピッチャー投げた 大きく打ち上げたぞ見事キャッチさあ巻き戻して彼の料理の腕前をチェックだゴムのりは体によくないですブラーム絨毯のお味はいかがですまだマシか作ったブレックファスト違ったブラウンファーストよりおい食べ物をそばつにしちゃいけないぞコンコン誰 ブラムだよブラムって今粗末にしたブラムだうん、うん、おかわり欲しい人美味しいブラムをボールドとどうぞ良い子は絶対真似するなよ See you next time on ブラム